東京都心から手軽に行くことができる離島として人気のある目的地伊豆大島ですが一般的な行き方東京から直行の客船で向かいますと結構値段がするものですしかし毎年春の時期には静岡県の伊東温泉から安く往復3000円で移動できる格安切符が販売されておりそれと青春18切符を重ねることで非常に安い大島旅行が完成しますおはようございます本日は2020年の3月の6日ここは東京丸の内 JR 東京駅です朝の早い時間駅前にはまだ誰もいません雲が出ていますが本日は晴れの予報となっていますですからこの旅に決行することになったわけです早速大切な材料青春18切符を購入します旅行当日でも購入することができます5回分で1万2050円 最近増税でちょっと値上げがされましたけれど1日2400円で JR の普通列車が乗り放題になるというものですこれを使い東京駅を6時30分に出発する東海道本線に乗ります東京周辺は結構混んでいました下り方面も小さな通勤ラッシュがあったみたいですしかし神奈川県小田原を過ぎたあたりからは車内は閑散としてついに観光路線なのどのを想定します この熱海の辺りまで来るとこのようにもう穏やかいつもの通勤電車とは違う景色そして熱海駅では大勢の旅人たちが見慣れた電車から見慣れの電車に乗り換えていきます熱海駅で降りる人もいないしそれから熱海駅で待っているお客さんもそんなにたくさんはいないんですが旅情のある駅ですこの駅から乗り換えますのは伊東線東海道本線を離れていくこの列車には 非常に展望を楽しむことができるリゾート21という特別車両があります特別車両なんですが料金はかかりません青春18切符でももちろん乗ることができるこの列車目的地の伊東までは20分ほどの乗車ですそんなに長くないんですよねできることだったら1時間ぐらい乗っていたいとも思うんですが一番後ろからの景色を楽しんだりそれから横向き窓向きの座席で海の景色を楽しんだりさまざまな使い方ができます 伊東駅に到着しましたのは午前8時50分お客さんがごっそり降りましたこの電車は JR の持ち物ではなくこの伊東駅から先直通する伊豆急行線で使っている観光用車両金目電車というものです他にペリーが来航した時のものをイメージした黒船電車というものがありますがこの辺りの普通電車に乗る旅を大幅に楽しくするための伊豆急行線のなしている工夫 それから JR 線にもたまに入ってくるので時間をうまく狙えばこの電車で旅をすることができます時刻表などで多分この列車の運行予定は書いてあると思いますさて伊東駅からしばらく歩いて港へ向かいますが道中では必ずこの東海間のあるこの道を通るようにするといいでしょうこれ以外にもいろいろ最短ルートはありますけれど 伊のの町のランドマーク昭和8年の旅館を博物館にしましたでそれから歩いて大体駅から15分ぐらいですかねまあ散歩道ぐらいですよ伊東の港に到着しましたここで乗船券を引き換えます乗船券は前日までに電話で予約をする必要がありますここに泊まっておりますのが東海一汽船のボーイング929ジェットホイールというものです戦争で勝つために作った速い船現在では民間の需要にも応えています 出港するとすぐに速度を上げ時速80キロで海の上を飛んでいきますそして伊東の港を出ると早速伊豆大島が見えてきました随分大きな島ですよね人口は1万人ほどだそうですスピードメーターのアプリを入れると旅が楽しくなります時速80キロに達しましたこの船は伊豆半島に沿って南東に進む、まあ、そんな進み方をします伊豆半島の山々大室山などを楽しむことができます海も大変綺麗です ところで本日の切符ですがこんな感じ2月の1日から4月の26日まで今年は発売しているようです約 61% オフ信じられない安さですがこれ往復で普通にしたら8000円ぐらいかかるもっとかかるかもしれないそういう高いところを東海地線に大幅に割り引いてもらっています向こうにさらに他の島陰が見えます右側の島が新島で奥つながっているように見えますが奥に見える小さいのが神津島そして左側にはこちらも今椿の見ごろのはずです豊島が見えます 左側もまた素晴らしい太陽に照らされた青々とした水面それを時速80キロで抜けていますかなりのスピード感わずか35分で伊豆大島に到着です港に休んでいたカモメたちはジェット船の爆音に侵されてうわあんな変なのが来たよとみんなできっと口々に愚痴を言っているに違いありませんまあこちらには大したことはないことですジェット船の方が明らかに偉いですからこの日伊豆大島にはいつも止まっていない大型客船がずっと停泊していました 本当であればこの大島に着いた後この船はさらに南のさっき紹介した島々へ向かうんですがこれより南の島では本日あまりにも風が強すぎて船を運航することができずあのサルビア丸という大型客船は休むしかなかったようですさて現在地は大島・岡田港という港ですがこれより東側を見ますと遠方に千葉県多分館山市とか富津市とかその辺でしょうね館山の港からやってきたボーイング929別のジェット船も見えます そんな風に東京湾のまあ、ギリギリ中に入ってるような感じの大島ですので波の影響も受けにくいわけです客船ターミナルは私がしばらく大島に来ていないうちに新しくなっていました3階にレストランがあるそうですどんなレストランなのかなと思ったらちょうどまた別の船もやってきましたさっき映した船とは違いますからこれは虹というやつで多分熱海から来たやつなんでしょうねこの時間帯客船の到着ラッシュですさて注文しましたのはこちらラーメンですが ぐちゃぐちゃと乗っているこれは島のり思ったよりも大量に乗っていたんでびっくりしましたがこれは多分これだけのりが乗っていたらお買い得だと思いますけどね塩ラーメンにのせてもらったんですが多分のり自体はね普通ののりと変わらないと思うんですけども普通に食べる、えー、あの焼きのり四角いやつではなくこのようにポロポロポロとそのままの形で乾燥させたのが島のりの特徴伊豆諸島ではどこでも食べることができます結構美味しくて使いやすいですからねお土産にもどうですか あまりにも海苔がたくさんあったものでその下にチャーシューが埋まっていることに全く気がつきませんでしたそれは発掘しながら食べて食べ物もいいんですけども今度大島に来た理由はこの椿祭り椿の花を見ないと来た意味がありませんその花を見に連れてってくれるバスが止まっております結構いいバスが来たんですけれどもお客さんは3人しか乗っていませんでした伊豆大島はもうちょっと本当は賑わっているところなんですが新型コロナウイルスの影響ですね 結構細い道をなかなかのスピードを出してぐんぐん進んでいきます。これ慣れないとすごい運転だなと思います。ところどころ赤いワンポイントが見えます。椿の花です。今、バスは椿花川店に到着しました。岡田港からわずかバス停一つ。歩いてでも来ようと思えば来ることができます。30分くらいですかね。バスのナンバーは品川ナンバー。陸運局っていうんですか、それの関係で、伊豆諸島では品川ナンバーが使われています。さて、 この椿花川で昔はリスも飼っていたはずなんですが、こんな感じ、たくさん椿の咲いているところ、ここ伊豆大島、東京都大島町は日本で第1位の椿油のしっかりを誇っています。ですから当然、島の至るところで椿を見ることができるわけです。 あんこ椿は恋の花そんな歌もあるそうで私はちょあんまり聞いたことはありませんけども昔の人には有名なんでしょあれも伊豆大島を舞台とした歌だとされております入園料はね830円ですこんな建物なんですけど一目に自動改札機がってびっくりした多分それだけ来る時は来るんでしょうねおお大きな立派の椿だ今日はやっぱり風速10何メートルということですから 椿も大変そう。こいつはもうすぐ落ちるだろうな。落ちた椿はボトルとこう下に来るわけですが、こんな立派なのはなかなか見ない。椿ってのは街路樹のイメージですよ、ね。こんなこう、随分背が高いなとか思ったら、こんなでかいやつも嫌がるんですよ。これ、普通の大木ですよね。これが本気を出した椿の木か。青空の下で日の光を受ける椿の花を見れば、嫌なことも忘れます。まあ別に嫌なことは特にありませんが。 これなんかコンクリで道が作られてるんですけどこれ行っていいんですよね行っていいんだよなあもしもし、ね、ちょっと伺いたいんですけどあのー、あそこの芝生のところは出てもいいんでしょうか芝生の上も行っていいらしいんで思う存分近づくことにしますいいね頑張ってんね触っていいのかどうかは知らんなまあ、大丈夫だとは思うんですけどあいいなこれこれですよこれ いいところへ来たなと思って1人盛り上がってたらねここにあの椿園という看板が書いてありましてどうもさっきの今お見せしたのはまだ入り口の外だったらしいですねここから先が本番みたい。 さてこちらは大島桜すでに新緑の様子を呈していますすごい速さだ春のリハーサルです見晴らし台から富士山が見えるそうですが残念ながらただいまの時間はちょっと雲にかかっているかなこんな変わったものもありました根性桜真っ二つに台風で割れてしまったんですが縄でなっておいたらこのような立派な桜をまた咲かせるようになったそうです で、あまりにも立派でこれはいいんですけどもロープをよく見てみるとこれ一応かかってはいますけどもう何も抑える役割は果たしてねゆるゆるになっちゃってる要するにこんなものに頼らなくてももうこの桜はやっていけるってことですね完全復活です今年の春がこれからやってこようとしているそんな頃にもう伊豆大島ではかなりフライングして春の様子が過ぎてもうなんなら5月とかそれぐらいにね見られるような景色がところどころではもう始まっているようにも思われます 良い春のリハーサルになりました今年の春はどんなところに行こうかなそんな気分がまた高まってきます誰よりも一番早く春を感じることができる場所東京では多分大島が一番早いんじゃないでしょうか小笠原諸島には勝てません小笠原諸島はいつでも夏をやってますから年中夏をフライングしているわけです秋だとむしろおつおい夏を楽しめるかもしれないですねいつか行ってみたいですが さて花ガーデンを出まして掃除のおじちゃんにああそこの牛乳せんべい買っていくといいよすごい優しいおじさんでしたんでそのまま言われるままに牛乳せんべい私も島に来れば必ず買って帰るお土産です今回は焼きたてのものを買いました焼きたてものをすぐ食べるともうパイパイになっちゃいましたけどもう焼き終わって真っ先にすぐ食べると柔らかいんですよ大島でやってこないと食べられない柔らかい牛乳 島でしか食べられない柔らか牛乳せんべいを食べてバスで岡田港に戻ります今通っているこの椿のトンネル大木が並んでいて上を見るとワンポイントで赤い椿がやはり見えるの分かりますでしょうか港へ戻ってきたんですがまだしばらく時間がありまして、まあ、ほんのちょっとしかねいられないんですけれども別の椿祭り今お祭りをやっている会場までちらっとお出かけしてみようと思いますそのバスが山道を下ってきたわ この岡田港というところはすごく波の状況がいい港なんですけどもしかし周りが崖に取り囲まれていてちょっと大変な場所だと聞いていますこんなところから名物の足バが生えてるなちぎって持って帰りたいけどやめてきます 船の待合ターミナルがすごい背が高いじゃないですかいつ来るか分からない東海沖地震または首都直下地震それがこの大島を襲うと崖を通るこの道が崩れてしまってそして津波からの避難ができなくなる恐れがあるだからあのような高い建物を建てることになったんだそうですそれもここが東京都だからできること 昔伊豆諸島は全部静岡県だったらしいんですがそれが、まあ、実際にはもう東京の方へ船で直接行く人の方が多いということで東京都に移管されることになりまして、まあ、それが大島周辺にはもうすごく幸運なことだったでしょうねこんなすごいところを通る道路もきっと作るのにはすごいお金がかかったんでしょうね日頃伊豆諸島を楽しんで東京都民としては 自分の自治体がこんな気前のいい財政にやってくれて良かったなと、つくづく思います。作れ物、渡すもののございませご注意ください。さあ、着きましたよ、大島公園。入園がただなんですよね。素晴らしい。いや、私も見たかったものをやってるわ。上から拝見、失礼いたします。いや、大島の格好してる女性たちがずらり。 この踊りやばいよもう30分おきいや20分おきぐらいにやってるからねずーっと毎日やってるそうですよくそんなに人ーンと体力が持つなと感動するなただなのはとてもいいんですがさっきまでみたいに木に接近して写真に撮るかそういうことできないから私にはさっきの椿花ガーデンの方があったかな不思議な付き方してますねこういうこ ん, こんなことあんの さっきの花ガーデンと違ってねここはボタボタ落ちた椿がもう割とそのまんまになってますあっちは落ちたら割とすぐに片付けられるんですがこれはこれでいいね こ, れこのこの景色がね椿の花が落ちているのがこれが魅力なんですよこれなど素晴らしいないいなちょっと曇りがちになったのは正直残念なんですけどでも花が綺麗なのは変わりませんからね あの全然お客がいないから、なんかすごい超物寂しい観光地に見えると思うんですけど、そんなことないんですよ、いつもね、あの混雑してるんですよ、ここは、大島の名誉にかけて、私から言っておきますけど、あのただいまもう新型コロナウイルスの関係で、お客さんが減っており、こういう状態になってるわけですが、せっかく人がいないんで、お花の匂いでも嗅いでみるか、うわっ、ハエに出ていけと言われました。 その後天気が良くなりましたのでバスの時間まで本当にギリギリまで写真を撮って回っていましたそれだけ綺麗なところだということです売店ではお土産をたくさん売っていて私もたくさん買いました椿油を久々に買ってみました手が乾いてしまうので潤いを保つためにということなんですが、まあ、他にもね美容以外に確か食べ物天ぷら油とかそういう風な使い方もあったはずですよ そしたらまだ2時になったばっかりでまだちょっとタイミング的には早いはずなんですが、しかし、伊藤へ帰るジェット船がもう1個しかありません、これ乗り逃すとすごい高いお金払って帰らなきゃいけないことになりますので、もう帰りの体制を整えなければいけません。しかしまだ30分ぐらいはあります。多分こういうところに行けば何が食べられるはずです。売店、食事はできるのかな食堂って書いてあるからできるね。 さっきの大島公園で踊ってたねあんこさんみたいな格好した人があの迎えてくれたけど残念ながらお食事終わっちゃいましたなんか島来たらね買わないと悪いなと、もうつどお土産を大量に買っておりますあとで紹介しますこれは海苔さっきのあの、ラーメンに買ってあの、やったやつですけども、えー、600円ですでこれあの、お湯につけると増えますんでね見た目以上に量はあると思います貨物の積み下ろしをしているところで後ろに富士山の雪が見えますさっきは見えなかったんですが雲のご機嫌が良ければ富士山を見ながらという旅もできるはずです 出発まであと20分すぐ並びのところにまた別のお食事屋さんがありますいらっしゃいませいい雰囲気ですね昭和の観光地っていう感じですよここですいません20分後の船なんですけど間に合いますかねすぐに出してもらいましたイカ丼イカ丼ならすぐできますよということでしたお水ぎの中には爽やかなあしたが入っています私このようなユッケ的な食べ物あんま得意じゃなかったんですけどしかし食べてみたらねめちゃくちゃ美味しかったこれおすすめしますよしまりと混ぜて、えー、歯ごたえのある新鮮そうなイカを食べました そしてこれを食べた後、すぐに港に向かいました出港の6分前ほどには来たんですが7分前ぐらいに来たからもうあと1名だけみたいですよ観光案内の方に教えてもらっえー、船を待たせているか皆さんに申し訳ないことしたなぁと思ったんですけども違いました船のお客さんが元から3人しかいなかったのですで私がその最後の1人だったということでした別に船には迷惑はかけていませんでしたああとないですよ多分後にも先にももうこれきりなんじゃないかな伝説的な。 スタートの空襲警報の音を聞いてください船が出航結局お客さんはやはり3人だけでした私も早めに来たので船には何の迷惑にもなっていないと確認をすることもできました皆さんこちらへ航海の安全を祈ると手を振ってくれていますけれど左舷に座っているのは私だけこれは私へのお手振りだと思って これは手を振り返すしかないと思いましただって向こうには富士山が見えておりますさっきまでは見えなかったけどちょうどタイミングよく雲が切れたんですね今後へ終出航いたしましたさて今、熱意作業へ行こうもっております ただいまから行われる離水作業テイクウォーク実際に水から離れて浮かび上がるんですがこれとねこのあと離水した後の景色を見比べてみてくださいわかりますかね水面がちょっと 1m ぐらい低くなったでしょう実際船がそのように浮かび上がるのです後で詳しく皆さんにご覧に入れます 中ででは基本的にシートトベルトをけけけたまままいいなければいけませんそして外へ出るということもできません。ジェット線はこの点は面白くありませんが、しかし、かなり変わった楽しみ方ができる乗り物であることも間違いありません。まず、スピードがすごく速いですからね。向こうに見えておりますのは大型客船のサルビア丸。あちらが東京まで向かいます。東京に着くのは夜になります。すごく遅いのです。この船の3分の1ぐらいの速度しか出ないんじゃないですか 反対側多分熱海から来たと思われる高速船セブンアイランド夢が来ましたこれもまたこの船と同じですがこの海域ではクジラが出るということで原則航行をしておりますクジラなどが出てきてそれに衝突すると大変な大事故になってしまうからですバックに見える島々豊島などにも夏になると高速船が就航しますがこの春の椿の時期には伊豆大島にしか高速船は行きません一基建造するのに何十億円もかかるという超高級品ですもう間もなく伊豆大島に着くそうです さてこれこの間大島に行った時も紹介しましたが今回も手に入れることができました多分手に入れるのはねどっちかというと難しい方に入ると思いますけれどべっ甲寿司弁当ですこのお客さんの少ない時期でもやはり売り切れていました今回は私がまず大島に着いた後すぐに岡田港の売店で見つけてこれを予約したんですけども多分カツオとかマグロとかこれ何の魚か知りませんけどね独特の味のお寿司、まあ、それをつけて出しているものです向こうにはもう早速伊東市の大室山が見えていますここ伊東市ですよね ご飯は酢飯なんですがいろんなものが混ぜてあって混ぜご飯そしてつ、まあ、けたこういう独自のちょっとピリッとした辛さ私でも食べられるぐらいの辛さの、えー、お寿司に、えー、その上に足束が巻かれてアクセントになっています足束は本当に爽やかな味で美味しいです実際のべっ甲はもちろん島で食べることができますがもっと青唐辛子というものをふんだんに使っていてかなり辛い味がします多分これはどちらかといえば初心者向きの味であるはずですまあ、私はこれぐらいの方が助かります 富士山もずいぶんいい具合に見えるようになりました伊豆大島から見えるあの辺りが一番いいですねこの辺まで近づいてくるともう上の辺りしか見ることができなくなっています前もうそうでしたけこの船もっと早すぎますね寿司食べてる間に着いちゃうんですからね寿司そんな食べるの時間が か, かんないじないですかな ん, なんてこなんよこういうわけで早くも伊東に到着です先ほどもお伝えしました通り所要時間はわずか35分でございます きがなんかすごい距離で歩いてますね、それは確かに、ずっと海風に当たってると潮で汚くなっちゃいますんで、吹かなければね、安全航行ができませんから、重要なんですけど、すごい光景だ、見てると、なんか気持ち悪くなる向かの歩くようですあの船はもう一発、ここで折り返してすぐ大島へ向かうようですけど、乗るお客さん2人だけでして、ねまあ、せっかくなんで、珍しい乗り物ですから、これから飛行機の離陸よろしく、離水する様子を皆さんも見ていってくださいよ。 エンジンジの音がだんだん強くなって下からしぶきが上がってスピードを上げてこの下にまあ位置でいうとこの辺にあるんだと思いますが羽がついてるんですけどもその水中浴という羽を使って揚力を得て上に上がるということをする理屈は飛行機とは全く同じでありますただ飛行機よりもスピードが速くなくても水の抵抗が大きいので簡単に水の上へ浮き上がることができるようにやっているのです だんだん上がってきたでしょ、ほらほらほらこの下の下の部分ですよ、下の部分に注目してくださいこうどんどんさっきまで見えていなかった部分が上へ上がってきたのがわかると思いますさらにもっと上まで上がりますまだまだ上がりますもっとスピードを上げます上げましたほらどんどん上に上がって上にふわーんと浮き上がって空中浮要すごいねあのような方法で水の抵抗を減らして 時速80 50キロでででの航行をすすするるわけです1個何十億億ももかかるのも納得です一機50億円しかし今後も新しいこの船を作りたいんだけれども東海汽船以外にこの船を作りたいという会社がないのだとかでそうすると単発で製造するとすごいお金がかかってしまうから結局今度東海汽船は80億円もかけて新しいジェットホイールこの船を作るんだそうでしたほら飛んでるでしょこれ完全に浮き上がってるじゃないですか船体が。 めちゃくちゃゃく面白い乗り物だと思うんですよこれね普通に乗るのに何度も言いましたけど東京から飛行機、えー…東京からこれに乗って往復をすると大島までたい1万5000円かかるんですが今回は伊東から往復3000円ですからねこれ乗るだけでも面白いからほんとつっても船にある程度知識のある人じゃないと楽しめないかもしれませんけどね背景には対岸のなんだあれは何だろう多分普通にあの相模湾だと思うんですけど それが蜃気楼になってちょっと端っこが浮かんでいるように見えております浮島現象といいます東京なんかも見えることがあるらしいんですけど今日のこの天気では難しいですかね消えていきました早いね大島から帰ってきましたがまだそれでも3時ですまずは港から川をさかぼっておっ錦鯉が泳いでるぞ 錦鯉がここにいるってことはえー、まあ鯉って結構塩分に強いんですけどねでもそれなりの塩分濃度なのかなここはあの潮の満ち引きで、えー、海から普通に塩水が入ってくるところだと思いますんであの鯉はあれなりに結構頑張ってるのかもしれませんまあ、金魚を飼う時には、ね、ちょっと塩を混ぜた方が調子が良くなるみたいな話は聞きますけど本当かどうかは知らない水面には桜の花びらが早速浮かんでいますどうも伊豆は春を先走りしがちな傾向にあるようですが 津桜がどこかに咲いてるとてことですねじゃあとりあえずとぼとぼ伊東駅の方へ歩いて帰ろうかと思うんですがこっちに駅への近道と書いてあります伊東駅がここにありまして現在地はここなんですけどもこれから近道とされている道はこちら側でございましてはて本当にこれ近道なのだろうかと疑わしくなりますこの手の方便は昭和的な観光地では結構よく見られるんですけども まあこういう道を通ってお客さんにお金を落としてもらおうという考えからのものと思われますまあ、ただ実際にこっちは歩行者しか通りません自動車がないし信号とかも割と少ないんでこっちの方が早く駅に着けるような気はしますけどね随分なんか品のある扉を設けられていないお菓子屋があるなさて桜餅しを買ったんですがどこで食うかなと思ったらねこんなのがあって。 これなんか歩いてるだけだったら何も気にならないんですけどここに座って食事するって結構ハードル高くないですかこれベンチありますけど、ね、これも人の店のベンチだしね買い物もしてないので、ね、そこ で, なんかないでしょやっぱ伊東まで来たんだから温泉入って帰りますかねでどっか海岸の近くの風呂入って海辺で風に当たりながら桜餅食べるか。最近工事して 新しい雰囲気になった伊東駅ですが確か駅のねあのパチンコ屋の脇だったと思うんですよねここにね温泉があったはず実際私の記憶通りありました湯の町伊東温泉大衆浴場家族ブラボございます旅のお疲れにご入浴くださいこの火星具合がいいですねすごい階段だ勇気を出して入ってみようと思います 地元の共同浴場地元の方がたくさん利用しているので先の行為は慎んでください二輪車などを長時間放置しないこと長時間放置しなければならないということですところでこれ気になってるんですが入浴料金250円に対し加速風呂350円とは一体なんぞやつまりこれは600円で加速風呂が使えるっていうことなのかなにしても安いですよね早速入ってみましょう こんな感じの階段を降りて真ん中にバンダイさんがおられますそこでお金を払うわけですが家族風呂とはどんなやつですか、まあそこの真ん中の バ, バンダイさんからね、えー、教えてもらったんですけど、この1号室を使うんだってはあ。電気は自分でつける家族風呂の使用時間は50分とさせていただきますそんだけ使えれば十分ですよね いいすね、家族で使うにしてはちょっとなんか少し窮屈するのかなってもしないではありませんがか2人ぐらいで使うならいいですよね貸し切り風で通学は350円でいいって言うんですよすごい穴場を見つけてしまったな自分のおっいいじゃないですかまあ1人しか入らなさそうですけど2人以上で入ったらちょっと苦しそうだけどでも自分専用の風呂が350円で手に入るでしょ ちっちゃいもんですからね私が使うとう溢れるわけですよこうん、流れてく流れてくちょっと曇っててほぼ見えないと思いますけど 足のお湯。五十分までで、これで三百五十円。伊藤家の目の前。そしてこの味わい作り。最高 で, ではないですか。ご親切なことに、今こっち誰もいないから、こっちも取るチャンスだよって言われてね。取らせてもらいました。こっち二百五十円の方。伊藤はこういう共同浴場であればあ。全部お湯はかけ流しだそうです。 頭さんとおっしゃるのかな分かんないですけどいや本当に親切でありがたいこと髪の毛がーあそこは素晴らしい湯だったんですがしかし上がった後に休憩したりするような場所は特にありませんなので駅の前からまたちょっとしばらく歩きまして5分ぐらいかなオレンジビーチに来ましたまあ、ここまでの移動もねちょっと面倒くさいっちゃ面倒くさいけど風呂上がりのいい運動ですよここあんまり人がいません夏だったらいるのかもしれませんがよしいっぱい戦利品がありますんでこれをこの中で開けよう 結構たくさん買い物しましたね、えー、パリパリ食べられる牛乳せんべい速やかに食べるべき伊藤の桜餅なんか伊藤の特色なのは細長い2枚の葉っぱでくるんだのが特色だそういう風に教わりました、まあ、まずは桜餅食べますがこれは確かこのまま食べていいやつですよねもう忘れちゃった大丈夫だと思うんですけどあれ、そうだよねかしわ餅は別じゃないですかあれ なんか、葉っぱがね、やけにしっかりしてるんですよ、これ、えー、なんか食べるやつじゃないかな、はい、今ね、Google で検索して、また一つ賢くなりましたけど、桜餅はもともとこの葉っぱは食べるためにあるわけではないそうです、これはあの西伊豆の沼津の辺りで、えー、栽培されている桜の木から、えー、もう、秋か夏のうちぐらいに採取したものを塩漬けにして保存しているらしいんですけども、伊豆発祥だと。なんか、既製品の桜餅じゃなくて、まあ、これ、既製品なんですけど、餅を食べてる感じがする。 2個目の桜餅はもあ割と綺麗に取れましたわなんか石ころみたいな見た目に見えますけどおおさあ食べるものは食べ終わったところで続いて買いましたよこれ椿油ね私はもう冬の時期になると動画でも気づいた方いると思うんですけどね手がなんかこう乾いてこんなになっちゃうんですよこれなんか水虫とかじゃなくて毎回もう冬になるとこうなるんですよだからねちょっとここにこんな感じでこう逆さ向きにねうわーってやってちょっと跳ねちゃったなまあ大丈夫だと思うんですけど ここれこうちょっとぬるぬるを取り付けてですねでこうやってこう伸ばして保湿に使うとまあ、何の匂いに近いかっていうとねクレヨンの匂いがしますよ、うん、非常に落ち着く香り独特のものですお電車走ってきたぞ東京から来た重量編成ですねあれ乗って帰ろうなんたってグリーン車がついてますから普通は伊東線までグリーン車は入ってこないんですけど 青春18符なら、追加の料金を払えばグリーン車に物なれよし東京直行のグリーン車連結の普通列車というものを見て、それに聞かれて伊東駅へやってきましたこの駅始発となっていて、座席も好きなところを選ぶことができるはずですホームからはカ津桜が見えます今度の、本格的にやってくる春、お花見のリハーサルとしては最適です ああこういうものが見えるこんなところへ行きたいなそんな気分がまた駆り立てられてきて次の旅が楽しみになる旅というのは非常に質が高いものだと改めて思い直しますところでこの伊藤は日帰りで利用する施設ってそんなにないんですけどもしかしこれ伊藤園ホテルとかねそういう安い宿がいっぱいありまして宿泊で安く温泉旅行を手軽にするにはすごくいいところですぜひどちらかといえば私は伊藤は1泊がおすすめです今回は青春18切符の利用ですから日帰りなんですけどねそして 忘れておりましたけれどもともとの目的地は伊豆大島の椿を見ることだったのです当駅からジェット船で35分前日までの予約で4月26日まではわずか往復3000円となっていますちなみにこのドン・キホーテの裏側あたりですが確かここに日帰りの施設があったはずもうちょっと手前だったからこれ窓枠に置いてある謎の飲み物ジンジャーエールワサビ ご当地サイダーみたいなありますよねあんまり美味しくないやつたまるや本店静岡を代表するわさび漬けのたまるやが「ああこんなくだらないものをついに作ってしまったかご当地サイダーこんな大したことないものかああ作っちゃって」と思いながら何も期待せず「あーまずい」という感想を述べるために飲んだのですがおや美味しいこれ意外と美味しいな飲めるぞ どどんどんゴクゴク飲ん飲じゃいますジンジャーエールってもともととか入れてるからそういう刺激のある辛みのある薬味的なやつには合うわけですよねでこれ生姜が入ってるのかどうか知らないんですけどその代わりのわさびが、ね、とても良い風味でした結局ちょっと新感覚のジンジャーエールを飲んだ感じでねこれおすすめですよ多分静岡県内だったら手に入ると思いますけれどだんだん日が沈んできて私も眠くなってきましたもう少し買ったものを皆さんに紹介してから休もうと思います熱海を出たところですが これデコポンですかねまあ、似たようなもんだと思いますけどさっき伊東の港で大島に行く時に買っていたのでしたしかし行きの時には食べなくて結局帰りになってから食べたんですがこれだけたくさん入って100円多分もともと形が小さくて不揃いだから規格外だから安い値段で売っているんでしょうねこれはもうこういう現地に行かないと手に入らないですよわざわざ規格外の不揃いのものを東京まで安い値段で送ったりはしないですからねやはり規格外 小さかかったたりりり中ががああらかじめ割れていたりしまますが別に問題はありません向くのがちょっと苦労しますけれどまあこれがまさにミカンの青春18切符バージョンって感じですかね青春18切符の旅はその目的地へ至るまで普通より時間がかかったり手間がかかったりします その代わりにやっぱりその道中の目的地を楽しむまでの過程も面白いまあ、それが青春ジャッジキップの魅力でもあると思いますんでこのデコポンもそうかな頑張って向いた分なんかあ変わった味覚だなとかね楽しめることがいっぱいありましたよさてこれは多分神津駅だと思うんですけどそこでもう完全に寝てる浴室ですね 自分で塗り様子をカメラに映そうと思って回したんですがそのまま完全に眠ってしまってしばらく動画は回しっぱなしになっていました途中しばらく行って平塚かどっかで一瞬目が覚めてカメラは止めたようでしたけれど1日疲れた後温泉に入ると体はすっかり眠くなりますそしてそれをグリーン車の座席を一番深くまでリクライニング倒してそこに体を預けて眠るともうこれは帰りの列車が非常に幸せな空間になるわけですよ帰りの伊東東京間途中熱海駅で乗り換えて眠気が覚めてしまうということもありません た過ごし玉を渡ったあたりですっかり目を覚ましました反対側の列車を見るともう通勤時間帯ですからかなり混雑しています通勤ラッシュの中逆向きに進んでいますそしてまた品川を出ると東海道新幹線の列車と長く並走することになりました別にだからといってどうということはないんですけどもしかし何かこうやって一緒に最後まで走ってくれるといいですよね一日の終わりっていう感じがしました最後は付き合ってくれてありがとうございましたさてそして無事に東京に到着 私が乗ってきた観光の帰りのお客さんを乗せた列車は途中の品川新橋の辺りから通勤のお客さんを運ぶ列車に変わっていますお隣のホームには特急踊り子号が止まっていましたさっき私の10分後に伊東を出発するとホームの発車表に出ていた列車だったんですがあんまり所有時間は変わらなかったみたいですね青春18切符で行っても伊豆はそんなに時間が余計にかかるとかそういうこともなくて結構難易度の低い場所なんじゃないかと思っています 東京に到着しこの旅も終わり皆さんご視聴ありがとうございますさてその後ですねちょっと用事で東京都内をブラッとしたんですけど都内にあいつ咲いていた一つのこんな椿を見つけました大島の椿もよかったんですけどね東京の街中に咲いてる椿もなかなかいいじゃないですか今後はもうちょっと身近なお花に目を向けようと思いました